今までと何にも変わらないでしょう。どうも、政治いろいろの学部です。韓国のユン氏が中韓日本大使と面会し、日韓関係改善に向け意欲を示したようですね。連合ニュースの記事を引用します。 韓国のユン・ソン・ギョル次期大統領は28日、相星孝一中間日本大使と面会した。ユン氏は北朝鮮が大陸間弾道ミサイル ICBM 発射のモラトリアム一時停止を破棄したことについて、北に核で得られるものは何もないという確信を持たせるよう、韓米日3カ国の さらに緊密な連携が必要だと述べた。面会後、ユン氏側が明らかにした。ユン氏の発言に対し、アイボシ氏は北朝鮮問題をめぐって、韓国と緊密に協力する考えを示した。ユン氏は、韓日両国は安保や経済繁栄など、様々な協力課題を共有している同伴者と言及。悪化している 両国関係を回復させるため、正しい歴史認識に基づいて、未来思考の協力関係を構築することが必要だとし、共に知恵を集めようと呼びかけた。また、両国関係について、韓日関係は未来思考で必ず改善し、過去のように良い関係が早急に修復されなければならないと考えている。双方とも、 多くの努力が必要だと強調。意見の違いがあり、一見解決が難しそうな問題もあるが、真摯に意思疎通し対話すれば、さほど困難な問題ではないと思うと述べた。その上で、両国の政治指導者、官僚、国民が強い力で両国関係を未来志向で推し進めれば、対話を通じて、 解決できると思うとの認識を示した。ユン氏は選挙戦で両国首脳によるシャトル外交を再開させ、両国が抱えている懸案の包括的な解決を図る考えを示すなど、対日関係を改善させる姿勢を見せていた。アイボシスとの面会でも北朝鮮問題をめぐる3カ国の連携を強調し、 対日関係を回復させたい意思を強く表した。ユン氏は11日に電話会談を行った岸田文雄首相については、当選後すぐお祝いのメッセージを送ってくれて、直接電話もしてくれて大変感謝しているとして、岸田首相が両国の懸案を見抜いていると言及した。面会にはユン氏が所属する 保守系最大野党国民の力のパク・ジン国会議員や、キム・ソッキ議員、チョ・テヨン議員、政権引き継ぎ委員会の外交安保文化の幹事を務める、キム・ソン・ハン元外交通商部二日間らが同席した。とのことです。今回、ユン氏は中間日本大使の相星孝一氏と面会して、 両国の政治指導者、官僚、国民が強い力で両国関係を未来思考で推し進めれば、対話を通じて解決できると思うと述べたとのこと。そもそも未来思考という言葉すら何を指しているのかピンときませんが、韓国の立場とすれば、今の日韓関係よりもより良い関係になるという意味合いだと思います。つまりそれは、韓国が日本を 利用しやすい状況を作るということでしょう。また、ユン氏のこの発言の中で、押し進めればと、半ば強引とも受け取られるような発言をしていることから、ユン氏としては、韓国の言うことを聞け、そして日本は妥協しろと言っているに等しいのではないでしょうか。また、国民も強い力で、日韓関係を未来志向で押し進めればとも言っていますので、これはいわゆる、 マスメディアを使った反流ご了承ってやつを今まで以上にやろうとしているのではないかとついつい思ってしまいます。もう一つ気になるキーワードとしては、悪化している両国関係を回復させるため、正しい歴史認識に基づいて、未来志向の協力関係を構築することが必要だとし、共に知恵を集めようと呼びかけたっていう部分ですね。2001年の日韓首脳会談時、 当時の小泉首相と金大順大統領との間で日韓歴史共同研究推進計画の立ち上げを歓迎し共同研究委員会を開催することになり2002年から2010年の間に2回開催されましたが不成功に終わっています不成功に終わった原因として有名なエピソードがウィキに掲載されておりかいつまんで言うと 日韓の意見が対立したときに日本側が資料をご覧になってくださいと言うと、韓国側は立ち上がって、韓国に対する愛情はないのかと怒鳴り、さらに資料を見てくれと言い返すと、ぶつぶつつぶやいて、研究者としての良心はあるのかと怒鳴ったんだそうです。同研究委員会に参加した古田博史氏によると、 民族的感情を満足させるストーリーがまずあって、それに都合のいい資料を貼り付けていくだけなので、それ以外の様々な資料を検討していくと、矛盾、欠落、孤独がいっぱい出てくる。要するに、自分が正しいというところから全てが始まっており、その本質は何かといえば、自己絶対主義に他ならず、従って何をやろうと彼らの正義は揺るがないと批判的に表しています。 つまり、韓国側の言う正しい歴史認識とは、矛盾、欠落孤独だらけの歴史。すなわち、嘘に嘘を上乗りした都合のいい歴史をもとに、日本側はそれを黙って受け入れろってことなんでしょう。このように、ユン氏の発言は一見、関係改善に向けて前向きな発言のように聞こえますが、結局のところ、今までの 韓国歴代大統領と何も変わらないということがわかると思います。ユン氏はシャトル外交を再開させ、両国が抱えている懸案の包括的な解決を図る考えを示していますが、そんなものは再開させてはダメです。そもそも韓国側は日本側が求めている国際条約の違反状態是正を何一つやっていませんからね。順番が逆です。 両国というよりも韓国側が抱えている問題を解決しない限り、シャトル外交はしてはいけません。韓国側はいつも自分たちの考えを変えず、相手に考えを変えさせようとしますが、そんなことをすると日本の国益を損なうだけですからね。岸田首相や林外相に対しては一末の不安が残りますが、あの日韓議員連盟の新たな幹事長に就任した 武田良太氏は、連合ニュースのインタビューで次のように述べています。一部引用しますと、武田幹事長は、ユン・ソン・よる大統領当選者が、日程共戦期、強制動員労働者と日本軍慰安婦、日本の輸出規制、軍事情報保護協定など、間日懸案を包括的に解決すると明らかにしたことに対して、 包括的解決という方向性もあるだろうが、韓日慰安婦合意に韓国の新しい政府がどのように対応するかが重要なポイントと強調した。それとともに、国家と国家間の約束を履行することは信頼関係で重要だとし、これはユン当選人がおっしゃったように未来に向けて行く大きな第一歩になると思うと話した。武田幹事長は、 私たちとしては、2015年の韓日合意に対する明確な対応を、ユン当選者に期待しているとし、それを突破口で未来思考的な新しい日韓関係をしっかり構築したいと、慰安婦合意の履行を重ねて強調した。とのことで、まあ岸田首相もユン氏との電話で、1965年の国交正常化以来、築いてきた 友好協力関係を基盤としながら、日韓関係を発展させていく必要があると述べているわけですが、武田幹事長の方が国家間の約束を履行するとはっきりと述べています。あの日韓議員連盟からの発言ですからね。それだけユン氏の包括的に解決するなどという発言に対して、日韓議員連盟は疑問を呈しており、 全然期待していないということなのではないでしょうか。さて、ムン大統領のように、あからさまな反日発言は今のところはありませんが、ユン氏の発言を見る限り、話し合いをすれば何とかなる。日本の言っていることは何も理解していないということがわかると思います。すなわち、誰が大統領になろうとも何も変わらないわけで、日本としては定番の